お腹や下腹が気になるよって方食後や水分をたくさん取った日にお腹がすぐ出てしまうよって方そういった方におすすめなデッドバグ腹筋というのを5回一緒に行っていきましょう今回の「デッドバグ腹筋」することでお腹を押さえる腹横筋と腹直筋この2つが両方たったの5回で身につきます腹筋が苦手な方運動が苦手な方にも簡単に行えますので一緒にやっていきましょう まずその前にですね。しっかり効かすポイントとして、お腹を抑える力、腰を丸める力っていうのが必要です。それはまず今から紹介します。その後にデッドバグをやっていきます。 ネ、はい、ットバグするために腰を丸めないといけないんですけどもまずは10回ほど体操座りした状態で腰を丸めて揺れていきましょうこれをまず10回一緒にやりましょういきます1腰をしっかり丸めて234567 8910OK です今度は腹筋を使う意識が使えた方がいいので普通のシットアップを10回します腰を丸めた状態から手を伸ばして足は肩幅です膝も皿を擦ったら帰る感じですこれを10回いきます123 今の2種目で腹筋に効かすための腰を丸めるお腹を収縮させるっていうことが意識できてます次にデッドバッグ５回しましょうやり方を説明します寝た状態で手も足も楽にしますこここから上体を起こして 足を持ち上げますその状態で10秒キープです10秒間できるだけ息を吐き続けてください吐き続けながらお腹をどんどん引き締めていきますでは10秒5回いきます1回目いきます123456 一8 9,、9、10息吸います2回目いきましょうスタート1、2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、3、4、5、6、7、8、9、103回目いきますスタート1、2、3、4、 5。6。7。8。9。10。4回目いきます。スタート。1。2。3。4。5。6。1。8。9。10ラストです。行きましょう。スタート1。2。3。 5 6 7 8 9 10うやーお疲れ様でした今のたったの5回所要時間的には初めの2種目10回ずつ計20秒デッドバグ50秒ですので1分10秒ですたったの1分10秒 これを毎日やることで腹横筋と腹直筋が身について食べ過ぎた日飲み過ぎた日便秘な日そういった時にでもお腹が出にくくなりますのでお腹を引き締めたいよお腹へこましたよって方はぜひやってくださいとっても簡単なデッドバグ腹筋最後まで5回やりきった方はグッドボタンやコメントシェアの方もよろしくお願いいたしますそして TikTok やインスタもやってますんで説明欄にリンク貼ってます ぜひそっちの方もですね簡潔にまとめてますのでよかったら見に行ってくださいそして登録されてない方はですね簡単に聞くエクササイズをこれからも載していきますのでよかったら登録の方しておいてください登録の横の鈴のボタンもですねポチッと押してもらえると助かりますどんどん拡散してタートルズを増やしてください今回もご視聴ありがとうございました